次は新栃木、次は新栃木、この電車の終点でございます。車内に落とし物を忘れ物のないようにご注意ください。今度の栃木行き、向かい側3番線29分です。栃木新沖田下板倉東洋台前、栗橋5名、その後残りの南栗橋行き。 東武宇都宮行きは橋を渡りまして1番線48号です。 ごす疲れそうでした。まもなく嫉妬ちぎ、まもなく嫉妬終点に到着です。 な東武宇都宮行き前の橋を渡りまして1番線48分です。それ<笑>